2020年、東京オリンピックが裏金問題で盛り上がりを見せている今日この頃ですけれども、関係者の皆様は息をしていますでしょうか、オリンピックに対して気になるいくつかの点について、長谷文科大臣にお伺いしていきたいと思います、まず大臣に一言でお答えいただきたいと思います、東京オリンピックは招致活動においても、嘘も裏金もなく、クリーンに行われたとお考えになりますか。はい、長谷文部科学大臣 はいあの、そのように考えておりますし、まあ、今回のように裏金疑惑というふうに表現をして報道されることは、私も招致に関わった一員として、大変胸を痛めているところであります。山本君。 ありがとうございます、えー、もう皆さんご存じのストーリーだとは思うんですけれども今回の件ざっくりと説明させてください東京にオリンピックを招致するためいくつかのコンサルタント会社の売り込みがあったよとその中からマスメディアをコントロールする手悪の根源と噂もされている広告代理店電通がコンサル会社の実績を確認した上でえで、ー、JOC がシンガポールにあるブラックタイリング社と契約をしたとと言いましてもこのブラックタイリング社はご存じのとおり会 社, 組織会社組織ではないと シンガポールの会計企業規制庁への登録の区分が法人格を持たない個人になっているようですねそのようなコンサル会社の口座に2013年の7月10月と2度に分けて謝礼として合計約2億3000万円を支払った。 このコンサル会社の口座は過去にロシア陸上選手のドーピングをもみ消す賄賂のやり取りにも使われていた実績があるとも報じられさすが電通見る目は確かと世の中に確認されたわけですたった一社たったの一社シンガポールのコンサルに対しての支払いが2億円を超えたあまりにも高額だなしかもそれが招致決定の直前短期間の契約なのに金額が高いこと ほかにもこのコンサル会社の過去や人脈が怪しいことを含めて問題視されております JOC= 日本オリンピック委員会の武田会長は衆議院の予算委員会に参考人として呼ばれた際にこのコンサルとの関係を正当な業務に基づくものだったと発言このコンサルについては国際大会の招致などで実績のある会社と評価をいたしました まあ、ちなみにあの JOC の武田会長がおっしゃっているシンガポールの国際的な実績を持つコンサル会社は資料の1位このようなものになっているというのはもう皆さん報道でご存知だと思いますすごいですね実績のあるコンサル会社なんか生活感を感じる人間の体温まで伝わってくるような佇まいというんですか、えー、ちゃんとオチまで完璧に用意されていたというのにすごく関心をいたします、えー、この世間で言われる裏金問題が進行していたとされる当時 長谷大臣は自民党の招致推進本部長で、オリンピック招致のために汗を流し、知恵を絞られていた様子が、資料のに5月17日、朝日新聞の当時に遡った記事からもわ、えー、かると思います。長谷大臣は2013年7月の段階では、他の都市に票読みで負けていた。その理由は汚染水問題であり、どう対抗したらいいか、作戦を練り上げていたとおっしゃっていらっしゃいます。えー、この汚染水問題の作戦の練り上げ、 この先ほどのコンサルからのアドバイス、どのようなものだったんですか。長谷大臣。まずあの二つの点で、あのきちんと事実関係を報告したいと思います。あの表読みで負けているというふうな情報が入ってきたのはですね。ええー、招致委員会の、えー、多分コンサルがそれぞれある中で。情報が寄せられた、その情報を分析をして、今どのようなやっぱり。 IOC に対する働きかけや招致の盛り上げをです、ね、高めていくのか、そういう中からです、ね、最大はやはり汚染水の問題でありました、もう三つございましてです、ね、九月七日から始まる IOC 総会においてはです、ね、三つの選挙が行われると、一つは次期 IOC 会長を選ぶ選挙、これにあの六名の立候補者がおりました。 次にやっぱ関心のあったのはです、ね、あのオリンピックの中核競技として、どの競技が最終的に残るのかという問題で、私自身はあのレスリング協会の当時、副会長をしておりましてです、ね、レスリングが中核競技から外されるかもしれない、これはなんとかやっぱり残しておかなければいけないということで、働きかけをしておりましたが、あの外されそうな各競技の皆さん方は、それぞれ i o c 員に対して、我こそはという働きかけをしていて、その最終的な選挙も行われることになっておりました。そしてもう一つが、2020年にオリンピックを開催する都市を選ぶ選挙でありまして、東京かイスタンブールかマドリッドかと、必ず i o c の規定ではです、ね、相手の都市などをです、ね、パラの攻撃をしてはいけない、フェアプレーでやるべきだということで、従って、 東京の優位性をやっぱりアピールするためにはどうしたらよいのか、まあ、以上、四点についてです、ね、関心事があり、その最大はです、ね、やはり汚染水の問題について、どうしてもヘッドライン、見出し で, です、ね、大丈夫かというふうな報道が多くございましたの で, です、ね、これはやっぱり東京だけではなく、招致委員会だけではなく、やはり政府も実情を踏まえた上で、まあ、対応しなければいけない。 こういうふうな流れになっていたということはです、ね、さまざまなコンサルからの集めた情報、それをもとに分析し、付き合わせたところ、この4点についてきちんとお答えをしていく必要があるというふうに、まあ、流れがなっていたのが、その当時であったというふうに私も承知しております。以上です山本さん 三点、四点あったけれども、その中で一番問題が大きかったのが、ヘッドラインにもなる、見出しにもなる、その汚染水の問題が何よりも大きな問題であったということだと思うんですね、先ほどの記事の続きでは、当時、IOC のメンバーから汚染水問題に対する懸念が示されていたと説明されています、今、大臣の中からもお話がありました、当時、長谷大臣はそれを逆手に取ったと、今こそ福島の子どもたちに希望を与えるためにも、五輪をやらせてくれ、東京五輪をやらせてくれという。 ストーリーを作るここことととにになったた話されれ書かれていますのの記事にはえこのストーリーリ部分もコンサルからの提案や指導があったんですかね。長谷大臣これはのコンサルによって寄せられた情報に基づいて招致委員会 の, そのいわゆる分析チームがです、ね、どのように誠意を持って対応していくかという中で最終的に練り上げられたストーリーであったというふうに。 承知をしておりますまた、ちょっと詳しく申し上げますが、えー、この流れに入るにあたってです、ね、やっぱ困難な事案をです、ねえー、直接答えないで、えー、話を、まあ他のところに持っていくという作戦も考えようと思えば考えられました、つまりこれは福島の問題であって、そこから200キロ以上離れている東京には、 大きな影響はないという言い方をする、そういう考え方もありました、と同時にもう一つはです、ね、そうではないと、これはの国際的な関心もあり、我が国としてもです、ね、誠実に対処しているというふうにです、ね、問題を直視して、それをどのように解決をしていくか、東京電力だけの問題ではなく、政府全体の問題として考えているんだという。 誠意を示す必要があったと実はあの当時イスタンブールにもマドリッドにもそれぞれ国家として抱えている課題スポーツ団体として抱えている課題がございましたが我が国はです、ね、そういう意味で言えば一番あのハードルであっただろうと思われる汚染水問題についてどのように対処するかということを真摯にあのやっぱり説明をする必要があったと。 実はこれは招致委員会の中でも非常に議論のあったところでありました。私自身、これは正面からきちんと答える責任があるのではないかということで主張しておりましたが、招致委員会の分析では、いや、それは得策ではないと、火に油を注ぐのではないかということで、長谷さんにはあまりしゃべらせない方がいいのではないかという判断もありですね。実は私はあの 記者会見の会見場にです、ね、私は言うべきだと言って主張していましたが、その記者会見の会場に入室を許されたのは10分前でありました。まあ、おそらく、招致委員会の分析チームの中でも、やはりどのように表現をして、適切に我が国の立場を IOC の委員に説明をしていくか、これはおそらく IOC の委員の皆さんが抱えているう、まあ、問題意識に、 どのように答えるかということへの対応の仕方であったと、このような認識を持っております山本君。はい、まあ、誠実に問題を見つめて、それと向き合うような態度を見せるのか、それとも困難 な, 困難な問題とは向き合わず、あの気をそらせるようなことを続けるのかという選択肢があったと、でもどちらかというと、その後者の方に移行していったような感想を持ちます。えー 迎えたです、ね、2013年の9月の安倍総理の、えー、ブエノスアイレスでのオリンピック招致プレゼンテーションの後、えー、質疑者に対してその質問に答えるんですよね、福島第一原発の汚染水問題をいかに解決するのかと聞かれ、それに対して総理は、私は皆さんにお約束します、状況はコントロールされております、汚染水による影響は第一原発の港湾内の 0.3 平方キロメートル範囲内の中で完全にブロックされています。 この総理の答弁、これまたコンサルアイデアなのっていうふうにお聞きしようかなと思ったんですけど、でも今の話の流れから言うと、どちらかというと、招、え、致、ー、委員会だったりとか、そのオリンピック委員会だったりとかっていうところが絡んだお答えだったのかなっていうふうに思うんですよね、だからごめんなさい、えー、とその発案した人の名前を教えてくれって言おうとしたんですけど、そ の, あの話をちょっと飛ばさせていただきます、でこの汚染水に対する先ほどの私が読み上げました、えー、総理のスピーチ、長谷大臣はこれ、事実だとお考えになりますか長谷大臣 最終的にやはり総理がどのような表現をして、そしてどのように目の前にいる IOC の委員全員に、また報道を通じて全世界の皆さん方に、我が国としての姿勢を示すのかということが大きなやっぱ焦点になっておりました。当時あの、たまたま私もですね、その2年前でしたか、 放射性廃棄物特措法をこれ、議員立法で実はあの作成したわけでありますが、その議員立法チームのいわゆる座長は鴨下先生でありましたが、私は事務局長のような形でですね、当時の民主党、そして公明党、そして自由民主党、三党で法案を練り上げる中においての、まあ、一つのまとめ役のような仕事をさせていただいておりました。私はやっぱりきちんとしたモニタリング、 そして、そのモニタリングに基づいた公表とか、あるいは放射性廃棄物に対する対応の仕方といったものは、これ、立法に基づいて対応されるべきものと思っておりましたし、そういう法律もできておりましたので、したがって当時、飲料水や流通している食料品などについては、きちんとモニタリングもされておりました。 こういった事実関係に基づいて、政府の現状をですね、やは り, やっぱり総理の立場で説明する必要があると、こういう認識でおりました。当時、文部科学大臣を務めておられた下村大臣も、そのような認識であったというふうに伺っております。最終的にどのようなスピーチをすべきかという判断をされたのは、もちろん私は総理自身だと思っております。ももちろん総理自身も 自分の最終的に判断をしなければいけませんが、その前に、先ほどから申し上げておりますように、コンサルから入ってきた情報、私どもが集めてきた情報、そういったことを分析チームにおいてです、ね、きちんと整理をされた上で、では最終的に総理がどのような表現をしたらよいかというのが、おそらくいくつか案があったのではないかと思います。その中で今ほど 山本委員がおっしゃったような表現を私は総理がされたのだとこういうふうな認識を持っております委員長、はい、山本君本当に毎回たっぷりと、えー、当時を振り返りながらのえっ、ー、と答弁ありがとうございます、えー、2013年オリンピックプレゼン当時の汚染水どうなってたかってことを皆さんにちょっと思い出していただきたいんですよね軽く説明させてください、えー、山側から毎日一千トンの地下水が海側に流れ込むよ そのうちの400トンは建屋に流れ込むんだ。燃料デブリに触れる。超高濃度の汚染水が生まれる。毎日400トン新たに生み出される。建屋の燃料に触れる。この水量を軽減するために山側から流れてくる地下水を汲み上げて海に放出する地下水バイパスが作られたよ。一日50トンから100トン高濃度汚染水を減らせるかもねって話なんですけれど、それが指導したのは2014年の5月からなんですよね。オリンピックプレゼンの時にはこれは存在してない。 垂れ流しだったって話ですよ。放射性物質が毎日どれぐらい海に垂れ流されていたんですかっていうのを、まあ、第一弾、2013年8月21日にあのワーキンググループ、汚染水の対策検討ワーキンググループが、東電の公表資料として出されたんですけれども、まあ、大体トリチウム、ストロンチウム90、セシウム137で、1日で1300億ベクレルぐらいだよ。何のことか、まあ、さっぱり分かりませんよね、どれぐらいの汚染度なのか。それだけじゃないんだと。当時汚染された地下水がどうやって流れているのか。 海にどうやって流れてますかってことを調べたんですよどうやってかその汚染度はどれぐらいなものなのかっていうのを調べるために二号機のタービン建屋の海側に観測用の